思いますご声援よろしくお願いします。 ありがとうございました。はい、元気いっぱいな演武を披露してください。